よろしくお願いします。イエーイってて<笑><笑>えっとほぼほぼ家族えっ、ー、とそこね。あの愛がちゃんと高くん以外は全部私の家族です。女の子が1番長女よりもません。ですけども、5人の子供の母ちゃんです。茨城野菜工房小柳組1番目は白波を踊りたいと思います。どうぞ。